皆さんこんにちは初出動させていただいております踊り屋ミックスと申しますよろしくお願いいたしますはいじゃあ一旦踊り子さん後ろ向いてください正面にレイはっ回りはい改めまして踊り屋ミックスでございます皆様よろしくお願いいたします さあコロナで2年半ぐらいですねよさこいができませんでした、僕たちもちょうどですねその2年半前にですねうちのオトリオミックスにメンバーとして加入されてさあ、ここからという時にコロナでよさこいがなくなりまして今日、お客様の前で初めて踊 ら, 踊らさせていただきます、ご家族がいます。手を挙げてください 本当に本当にあのお客様の前で踊るのが初めてでございますぜひぜひ温かい五千円で手拍子で掛け声で恥ずかしい方は笑顔でカメラマンの人はシャッターで五千円のことを何卒、何卒、よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますて年なりますがけでございます ジジイ、体を打って頑張ります。声も出します。赤い軍団、踊らさせていただきます。踊りをミックス、歌手でございます。 かわいい。 猪猪猪猪猪车啊 れ よ,、えー、よいよそう。 you、oh. いてま誠にありがとうございます Oh! 暑い中、暖かいご戦、手拍子、足拍子、ありがとうございました